トライどうもあかんでーす、はい、というわけでですね、まあ、今回のちょっと動画なんですけど、エグリンことマッハスリをですね、まあ、ちょっといじったんで、それをちょっと今日皆様に見てもらいたいなと思っておりますあ。ちょっといじったんすよ、ちょっとだけ、ちょっとだけだけどね、ちょっとだけだよ、ほんと、ちょっとだけ、ほんと、ちょっとだけ。 えぐりえぐりえぐり出ちゃいいましたはい、今ちょっと夕方なんですけどもうそこにマッコしたよう太陽があってめっちゃまぶしい弦が今ここにしわがやってますはい伝えておこうと思ってまあねぼちょっと僕のしかめっ面はさておきちょっと見ていこ分かるかなちょっと前回と変わったと思ってネはちょっとどこ変わったと思う、はい、これちょっとカスタムしたいんだけどまずシートですねはい正解、はい、シート 前回の画像をこっちにポンこれからこちらですシートをねこれ純正のシートを、えー、あんこ抜き2ヘンチぐらいのあんこ抜きして、えー、表皮をね白に変えましたでこれ マッハのシートだよ完成しましたこれ見てんこれはい大丈夫かだよこれ見て、はい、白白白白白のバナナバナナシートおはようつけちゃうマジこれはい<笑>渋いっしょ渋いっすねシャレるっしょシャレてますねしゃれ落ちるでしょシャレ落ちるっすねはい言わせております<笑> でシート張り替えて乗ったんですけど乗ったんですけど乗ったんですけ ど, すけどまあ滑るツが 滑, 滑るんよこのシートちょっと触ってみてめっちゃツルツルですそうそうツルツル だ, だけどね例えばこうやって乗るでしょはいああ走り寄って、はい、ブレーキスッてかけるとねはいスッてかけると、はい、スーンってスー ン, ってスーンってスッてスンッっちゃっちゃうっちゃう そんな感じです、<笑>それもう。う<笑>まあでもまあまあ。それ以上にね、おしゃれだからね。まあ、気にしてます。あ、聞いてるっす、ね。区別でも、まあ。大丈夫、大丈夫。いつオッケー。オッケーなんですね。まあ、ちょっとできれば滑らんほうがいい。い<笑>じったところ以上です。え。いじったと こ, ろ 以, 上<笑>たところ以上です。これだけですか。はい、これだけです。以上。終わり。終わり。 あ、でも、なんかほら、この前も言った通り、このマハスリーエグリンは、まあもう結構もう、ガラッとね今、変えて、変えようと思ってるんで、近々ね、近々も変わると思うんですいろいろパーツもそろ揃えてきてるんで、そ こ, こはまたね、改めて動画にするんで、ぜひ、見てくれたら嬉しいこれはで、まあ、ちょっとな ん, なんで、ちょっとなんなんで、軽くエンジン手動ノーマルマフラーなんで。しかもね、 この前よりも、なんか、になってるような気がするんですよ、マフラーとか、全然ノーマルなんだけど、なんか、もしかして、もうスワーが出てんやから、マフラーって。なかね、ちょっと回転も調子よいなんかこう、アイドルリング落ちてる時があって、ちょっと、僕も、なんか、もたつく時があって、なんか、パワー詰まってるんじゃないかなって。 うん、まあまふれ焼けばいいし あ, あ、そうそうでももう、どっちにしれば帰るけんね、チャンバーにああそうなんですねチャンバーに変えるけんあ、いった今さらとチャンバーにするって言いましたねチャンバーにするって言いなかったチャンバーだよチャンバーっすね男は黙ってチャンバーだよちょっとエンジンかけていくけんはいほら生きてる今日も EP なってるね なんかうるさいですね。ねパンパ ン, パ ン, パンいますね。ん な, い な, あなんかね。あれさい、今はなんか安定してるけど。なんかこう、回転がね、ボーンって落ちる時があるんですよ。ボーンって。で、それで、このまま、え演奏するみたいな。感じがあるね。 まあ、メンテも一回ちょっと踏まえて、あのー、まあ知り合いのバイクショップに見てもらおうかなと今思ってます。<笑>ということで、帰っていい？帰るんですか？帰る。だってもうちょっとラーメン食いじゃん<笑>ラーメン食わなきゃ。はい。帰ります。はい。はい。しました。また半減るですか？え、は, は、はい。半減るはい。そうね。今日はたまたまやね。たまたま。うん、普段はあのもう本当にバッチフルフェイスなんですけど。 洗濯ですか洗濯洗濯ですあの、最近ほら雨が多かったから中がほら濡れちゃってほらもうかぶりズめっちゃかけたのうわーッてーかぶり水かけてからも干しとるなあ、えー、ちょっとこれしかなくて今ふだあのかぶらんとまってるねハンヘルもうほらねえまあほら加速力あるけんコンタクト飛んできた<笑>最近ねマジなんか加速せんってあんまハンヘルでも大丈夫ないぐらいのなんかゆるさやっぱそうされだもんねちょっと ちょっとすもももっっいですよれとてなるけどそっから無理やり普通に回かしちゃった今。<音声>